ガランと申します小田原エッサホイ祭り、えー、初の参加となりますそして3年ぶりの開催おめでとうございます街に舞った方も多いんじゃないかなと思いますけれども私たちも初めての参加ですけれども、えー、僕個人的には何回も来たことのあるお祭りでまたこうして小田原の地で演舞を披露させていただくこの機会に恵まれて心より感謝申し上げますちょっとね東京風の変わった踊りなんですけれども最後まで あのう、デビューしたので、盛り上がっていただければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。がん。サイバーアンカウス。